ホームページに、スマホでもパソコンでも、季節の壁面飾りが簡単に検索できるページを作りました。ページを表示するには、矢印ボタンを押して説明欄を開き、URL をクリックしてください。ホームページが表示されたら、下へスクロールしてお好きな月を選びます。 画像をクリックすると、再生リストが開きます。この中から、見たい動画を選んでください。再生リストを閉じ、画面右下の枠をクリックすると、画面が大きくなりますので、横向きにしてご覧ください。終了画面に、 関連動画が表示されますので、続けてご覧になりたい場合はクリックしてください。パソコンの場合もほぼ同じです。説明欄のもっと見るで、URL を表示させクリックしてください。見たい月を選んで画面をクリックし、再生リストを表示します。 リストの中から見たい動画を選んでご覧ください。動画の途中で、アイカードも貼ってあります。細かい作り方がわかりますので、ご利用ください。説明欄にも、関連する動画や型紙の URL を貼ってあるものもありますので、ご利用ください。1月から12月まで、 動画の種類や本数は月によって変わります。こんな動画を作ってほしいというご要望がありましたら、コメント欄にお書き込みください。できるだけお答えしています。一年を通じて、 素敵な壁面飾りを作ってお楽しみください。